じゃあこっちこの矢印は全部あっちを探している、はいにでこうん これね<笑>。手に持ってるの結構危険だわ。えーうん、いや、今、あのちらっとこっち見て、わざと戻ってきたの、うん、あの、うん、警備員が、うんうん。から、もっと持って。ね、何、う、ね、ん、じゃ、うん、聞いたっていう。うん、よし、うん。見た、今いくらだったか。あ、見てない。十六、十六分です。二百入れたのに。 16しか使ってない。円日本で言うと巻きました3倍三三三三三<笑>た倍倍ぐららいいいみなすごっっててか多分ゃん飲飲むむぞぞ思だ だともう、うちの知らない外国人。 撮っているわ楽しい、本当だ。よかったわ。なんか、いいおもちゃ与えた、なんか。 めめっっちゃゃいいいいたけど大丈夫てでややななななささ、<笑>でもこれさラバじゃなくてなんかの PV に使いたい動画だ湿度がばベタベタです。 痩せる気しかしませんやっぱりこんなに痩せるよね苦もしないですよ台湾人全員ス リ, や、ね、スリム。めんすりめやろ台湾人思いっきり太ってる人ってなんかあったことない気がするけど気のせいかな気のせいだよねタピオカ飲んでて太んないわけない、ね、タピオカ飲んでないんだよ<笑>観光人向けあれあ観光者向けコンテンツみんどんどんど 分かんんんないいいささっっきの、そのしは結構、ゃですすねね消<笑>消滅死すごいすごい消滅死ごだ削、ね、る あの、ここもタピオカ屋さんだよ本当だおしゃれ多分タピオカさんは多分感じであの珍しい玉が、うん、タピオカタピオカのおさえはあっちに任せてくるそうだね確実に取ってくれると思うわ美味しそうさてさて小籠包ですよねっ 早く拭いて食べたいタピオカが体を攻めきる前に食べた い, べたいもう正直ちょっとそんなにお腹空いてないですから、ね、空いてないわかるちょっとつけるあい つ, あいつは私のカメラで遊び始めたから<笑><笑><笑><笑>、えー、ちょっとこい一番の伸ばしたらどこまで行くのかやってみて そそそそう、ううう長くははやらないいいででですすけどのったらビリビリっやたああったぞーあ見えましたー黄色これが、ちなみに台湾の店って落、ね、ち込み飲まないってして大丈夫ですか ったくさ<笑><笑><笑>ん す<笑>次行こうやだもうこんな油してると<笑>のこやばいやばいやばいやばいやばい。れ食べなかった<笑> こここっち<笑>こここんんんんななとある一で、ででいいいいりりすすよややのてまはい<笑>、はい戻りますはい、こちらは。 そんなね、つまり我々はまず猛暑日をしようとタピオカにいるのだからトラブルがあってオープできないのに<笑>本番の試合に臨るみたいな<笑>運動したからっ、ね、ただの、ね、引っ張って歩いてます<笑>あからお腹かすかすための行為だからお腹かだけは引っ張りすぎてるから。<笑> 結構おなかいっぱ い, い, っぱ い, あのいしない、うんですよ、ここから加速したいときは、最初、二段階右折でしょ。 向やうすごいタピオカ焦たってるすごい。<笑> る、えー、だけバスター信号機のさ白だけ渡るゲームやったら横断歩道でしう とかルールもなくしようしないと死ぬっていう<笑>やつだ。誰もがそう。